やはり教育は大切ですね。どうも、政治いろいろの学部です。中央日報のコラムは、時折、報復絶当と言ってもいい内容のものが掲載されるので、ある意味楽しみに待っていたりするのですが、今回のコラムもまた、基礎天外、口頭無形、事実無根、 そして、報復絶倒のオンパレードと言ってもいい、なんとも子供じみたコラムが掲載されていましたのでご紹介します。記事の一部を引用するとともに、随所にツッコミを入れていきます。それでは行きますね。ソウル地下鉄3号線のアンググ駅5番乗り場の前に立って列車を待つときはいつも複雑な思いを抱く。5番乗り場のスクリーンドアには、抗日地が貼られているが、 作者はイ・ボンチャン・騎士だ。その最後の部分は、和人を屠殺しようという内容だ。屠殺は肉屋で、牛や豚を刃物で切り分けるという意味だ。なぜこのような詩をここに貼ってあるのか気になった。管轄部署に尋ねたところ、和人、日本大使館に行くには、暗黒駅に降りなければならないため、暗黒駅一帯が 独立運動の町であるためという説明を聞いた。とのことで、イ・ボンチャンという人物は、1932年、昭和天皇の暗殺を試みた、いわゆる桜田門事件の実行犯として逮捕され、後に死刑判決が下って処刑された人物です。義師でも何でもなく、ただのテロリストです。世界広しといえど、テロリストの死を、 め立てってっ地下鉄ののスクリーンドアにに貼り付けて喜んででいいいるのは韓国以外にいないでしょう続けます。韓国に来る日本人がこれを読むとどんな気持ちになるだろうか。これは文明国家がすることではない。立場を変えて考えてみよう。東京銀座の電車駅に朝鮮人を切り殺そうという文字が貼られていれば、これを見た韓国人の気分はどうだろうか。 和人を屠殺しようという仕を見て複雑な気持ちになるのなら、土着和光として攻撃されるかもしれない。とのことで、テロリストの死を喜んだり、和人を屠殺しようという仕を見て複雑な気持ちになるのなら、土着和光として攻撃されるかもしれない、などと言ったり、自らが未開人であることを堂々と主張できるあたり、いかにも韓国人と言っていいですね。 続けます111年前の1910年8月27日、韓日併合条約署名の前後の朝鮮は、自分たちも気づかないうちに日本に染まりつつあった。新日を犯しながらも、それが新日かどうかも知らずに慣れていった。1926年のイ・ワンヨンの葬儀では、行列が10里も続き、古城の国葬以降で、 最も大きな規模だった。愛国史識は本当に申し訳ない話だが、その時代の韓国人は帝国大学を卒業し、高等文官試験に合格して、軍師や判事に出世し、タクシーに乗って、チョンノのファシン百貨店でショッピングをする人を羨んだ。とのことで、新日を犯しながらもそれが新日かどうかも知らずに慣れていったという一文が、 この筆者の浅はかさを如実に表していますね。当時の朝鮮人に、日という現代の韓国でのみ通じる奇妙奇烈な主張を押し付けて評価するあたり、やはり韓国人には事実をありのままに見るという能力が著しく欠落していると言わざるを得ません。続けます。安順君義士が1920年2月に、 死刑判決を受けた当時、韓国人は、韓半島、朝鮮半島侵略の元凶、伊藤博文の死を謝罪する施設団、すなわち、滞在団を組織して、伊藤を追悼する銅像を制作し、活物として崇めた。伊藤を追悼する白文寺を、現在の白木ホテルの位置に立てて、伊藤の呉、春歩にちなんで、後方の山を春保山と呼んだ。 とのことで、安純軍も決して義士などではなく、ただのテロリストです。しかも併合反対派だった伊藤博文を暗殺して逆に併合を早めるという、言ってみれば間抜けなテロリストです。彼がもし伊藤博文を暗殺しなかったら、もしかしたら日韓併合はなかったかもしれません。その彼を義士と奉るのが韓国人が歴史を知らない何よりの証拠です。 続けます。日程の滅亡を早くから感知した新日財閥は、それぞれ家一軒ずつを用意して、東大の実力者を訪ねて救訴し、救命運動を展開することを談合した痕跡が見られる。そのような汚れた財産は、受けるのにふさわしいものではなかった。こうした点で見ると、我々はすべて罪人であり、亡国の責任者だ。今の新日論争は、 先に生まれた者 の, の悲しみと、遅く生まれた者 の, の幸運がもたらした葛藤だ。とのことで、違います。そんな葛藤などという崇高な理由ではなく、ただ単に、みっともない地獄の歴史を覆い隠すためだけに、日本を悪者に仕立て上げたという、いかにも朝鮮人らしい卑怯な嘘の果てに生まれたものが新日論争です。続けます。また、国難を迎えれば、 我々は祖国のために死ぬことができると全員が言えるだろうか。率直に言って筆者も完全にはそうできない。巨大な国家暴力の前で一個人が抵抗することは容易なことではなかった。攻防清水を経験しながら義士がいなかったこともなかったが、歴史的に愛国者が溢れる時代もなかった。こうした点で見ると我々は亡国の原因を 数人の信じ派に追わせることで、国とという巨大論を希釈した。とのことで、歴史的に朝鮮半島はほぼ中国の属国であったとはいえ、その時々に愛国者のようなものは出てきています。韓国人が自慢するイ・スンシンもそうでしょう。講和成立後に撤退する日本軍を追撃して流れ玉に当たって打ちにしたなど、 その最後に関しては諸説あるものの、ほぼ一方的に負けに負けた朝鮮軍の中では唯一と言ってもいいほど抵抗を示しており、少なくても朝鮮から見れば絶望的な戦場でも抗い続けた愛国者と言っていい存在かと思います。こういう人たちもいるにもかかわらず、自らの物差しで巨大な国家暴力の前で一個人が抵抗することは容易なことではなかった。 歴史的に愛国者が溢れる時代もなかったと決めつけているあたりも、いかにも俺も悪いかもしれないが、俺だけが悪いわけではないと常に責任を転嫁する韓国人らしいところです。続けます。もう我々は日本に抑圧されながら生きる理由はない。2020年基準で一人当たりの総所得 GNI は日本が 41,580 ドル。 韓国が 32,860 ドルだった。国別の物価を反映したビッグマック指数で見ると、韓国が日本よりはるかに豊かな暮らしをする。もう日本コンプレックスから抜け出しても良いということだ。とのことで、韓国人が常に感じている死因は日本コンプレックスではありません。自国コンプレックスです。韓国人は 自国の惨め極まりない歴史を覆い隠すために、不当に日本を悪者にしてきたことは既に述べた通りです。そしてその悪者に打ち勝つということで、コンプレックスを解消するという手法をとってきたがため、常にこういう国日論に活路を見出そうとしているのですが、常に失敗しています。その失敗の原因は、コンプレックスの死因は、世界でも類を見ないほどにみそぼらしくて惨め極まりない自国の歴史にあるという、 単純な事実に目を背け続けているからです。この事実に気づかない限り、韓国人がコンプレックスに打ち勝つ日は永遠に来ないでしょう。続けます。なら今後、韓日関係をどう維持していくべきなのか。合意は守らなければならないというラテン語の格言を見てみよう。現在の政府と路線が異なる過去の政府が約束したものなので守ることはできないという論理は芸の下策だ。 日本の右翼はそれでも国かと批判し、さらに明脈を維持してきた日本国内の少数の痴漢派知識人までも離脱させたのは文在寅政権の責任だ。とのことで、違います。文在寅政権にも大いに罪はあるのは事実ですが、その文在寅政権を誕生させたのは他ならぬ韓国国民です。自分たちで失敗の種を作っておきながら、 全てを文在寅政権の責任だと責任転嫁してバッサリ切り捨て、自分たちは一切反省も振り返りもしない。こういう態度を続けているから日本は呆れているのです。続けます。過度な期待も失望も一喜一憂も正解でない。諦めることは諦めて、良くないサマリア人と共に暮らしていく方法を学ぶべきというのが我々の宿命的な課題ということだ。 とのことで、文章の最後も責任転嫁で占められていますね。日本が韓国という国を捨てたのは、他ならぬ韓国のせいだということに全く気づいていません。自称元慰安婦、自称元徴用工という嘘を世界にばらまき、レーダー照射という暴挙を犯し、国際法を無視し続ける韓国に全ての原因があるのです。それを全て忘れて日本のことを、 良くないサマリア人とは、この筆者は良きサマリア人の例えという新約聖書の一節を引用し自分の知識を引けらかしたのでしょうが、全くもって良い例えになっていませんね。ちなみにこのコラムを書いた人物は、新牧 ン, ンという元金具具大学の客員教授らしいですね。韓国という国の教育がいかにひどいものかよく教えてくれるコラムです。 やはり、教育は国の根幹をなす一角であり、決しておろそかにしちゃいけないものだということがよくわかります。我々日本人は、この愚かな良くない隣人たちを反面教師とし、しっかりとした教育を次世代に残していくことが重要ですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。